こんにちは天田と申しますお苦しみに初作させていただいておりますこの会のようなステージに流れさせていただいて本当にありがとうございます北海道の力この調子の知恵我々の思い再び祭りが開催されるその強い思いをこのステージにこの一本に付けさせていただきますどう熱い温かいお世し、よろしくお願いいたします 三と歳続く和田篤崎今再び 流れる通りと獣がひしめくそうここが北海道そしてなばらたき茶祭りがールあっせい祭り林に心躍らせうらうら祭りに誘われさあさあ皆様 お手を拝処するイオー初夏を告げるナルコの声に強く美しく泣き誇る 開いた大使を背中にまとい勇み立つ 心ならすことも踏しめる足を今の空白の時思いそのままに天旅とよ似た